今までの切り方はここで4 0ミリまず皆さんもこうなんでしょうこんなような詰め合わせをして まあ、こんな切り方ですねそれがこの溝を使って非常に墨同士に切るいい軸ができましたスライド丸のこのゼロインサート前回のものがこれであります これ55番で作りましたここにノコ跡ができてしまいました5番は柔らかくダメですねで<笑> ここに片木のインサートを入れましたな奈良材ですね奈良材のフローリング材を寸法に合わせついでにフェンスも作りましたフェンスを作って 大変、よろしい点は、えー、切り取りの手間が非常に少なくなったことです。ちょっとお見せします。 こ, こ2面に墨をつけましたまずは、うん、こののこみぞとここですねでまずは、うん 今、溝に墨が当たってません。これで、墨、えー、残しできるというのをやってみます。えーえーえー 見事隅が残ってますでこのこのインサートの非常にいい点は裏面ですね裏面に爆裂が出てません。 炭、えー、を2面に入れましたでこの溝に炭を合わせます 綺麗に切れてます墨を打って 思, 思い通りに切る